え今日は自民党の公認区議候補、山本明さんのこの地元を一緒に練り歩いております、えー、渋谷をですねしっかり取り戻すために、私、鈴木哲次区長候補と山本明区議会議員候補、しっかりと手を組んで、そして渋谷を取り戻してまいります、そして暮らしやすい町、安心な町に取り戻してまいります。 そのためには郵政のネットワーク郵便局長の経験者ですからこの経験をしっかりと生かして頑張ってまいりましょうやろうこんばんは渋谷区議会議員候補自民党公認の山本明でございますいつもお世話になっております郵便局長をしております区民の声を速達で届けますこの鈴木哲次そして区議には山本明山本明をよろしくお願いします候補鈴木哲次をお願いします 新しいクッションを作る会、鈴木哲司さんを応援しましょう。当選だ。当選 だ, 当だ。鈴木哲司さんを当選だ。当選 だ, 当だ。次は。